姨妈姨妈姨妈姨妈 姨, 姨, 姨 おはよううおはよう眠よ、ねうん、眠眠ねいしょ。えー あ、ねうん、あそうなんやここやり分散ですねカラスの鳴き声とかカ<笑>ラスの鳴き声まさらポポかポポ飛んだか飛んだよ、ちょっとだけと一瞬、ね、数メートルだけね飛んでたよねなそうなあ 何もぴっくりとも動かへ ん, <笑>とかへんはい<笑><笑> 元に戻ったってこと？まだおかしい。まだ警戒してる。ああ、大丈夫。最初だけで。はい うん。ポー